はい、日曜こっちが親鳥の方で167袋でこっちがうんとひな

鳥たちの分で多分十五六十五六三百十キロぐらい乗ってるんだ。そうですね。で小松菜もある。うん、はい飲み、はい、ましょう。うん、こっから出るが難しいよね。

いやしししこここいいだ一人で日曜日曜っったたた軽トラここここに終チャレンジして成功した、うん、しい久しぶりの確かに。視界がクリア

雨なんか小松など言ってくれたからかな、うんうん。めちゃくちゃ綺麗。これサファリーパークの気分でしょう。車<笑>の中から取れる。

固定したいですねどっかに固定したいところですね三脚を持ってくるべきだったか悲しいどっかいいとこあるかもどっかいい場所置き場所ないかな

はいち待ちますうん、あんまりはいないよ。

そう、そ う, そういうのあれ、いないってあっちに行っちゃっていないそう、そうそ う, そう。そっちょっと逃げ出されたから<笑>

三脚が怖いみたい。

雨の日の翌日なので活性てに花粉が落ち着いてて嬉しいです野菜が終ましたは い, はい野菜が終わったってエサ、はい、の量的にははいはい、ね、1日で無くなればいいのよねうん1日で空になればいいの、はい、だいたい

一話で二キーロージャックぐらいですね食べる量がこのこないさで小松菜は揚げ揚げ食べんだけ食べちゃうね。はい三脚が怖いみたいです。ああ三脚が怖いらしい。なるほど。<笑>そうね見慣れないよね。はいどうだ三脚が怖いか。

怖いね三脚が怖いねみんなでこうい力ダッシュ怖いものから逃げるダッシュどうどうあ喧嘩ンだ喧嘩ごめんねじゃ怒られましたはいええー、移動して

次の餌やり場所行きましょうか。そこにタウンは歩きで向かって、トモちゃんは軽トラ運転で来てもらいます。はいはいポカポカ陽気のもう春に近づいてますね。はいやはりみんな三脚が怖いのか。

それとも、K、トラが怖いのかはいこんな感じで軽、えー、トラに乗りつつ餌やりおまつないやりやってますねはい、はいなって三脚ですね多分多分うーん多分う一番端っこの

うん、あの、してうで怖いか見えなにい。<音>

ありますよ。うん。すごい。本当だ。<笑>これね毎回の祭壇災難が決してやらせではないことがね。撮、うん、<笑>っていいですか。どうぞどうぞ。先<笑>あれですよね。あの紙のプレゼントいただきました、ね。そうすね、まあ。全然違うけど。

といてきですそもっとね。初めてもらったプレゼントねありがたく使わせていただきますけどはいよさげな卵卵ですイエーイはい引き続き

すげえ。

投げたのにされ来てこないね あ, あと私がこうやって持ってることこからかぶりつくなんかわいいですねこうだと足が出るか見慣れないものは目の前にうん。警戒心が強いな

こう次はどこですね。またしてもコにタはタフで、ともちゃんはケイトアで来てもらいましょう。寄ってくる寄ってくる。なんだこれは見慣れないな。っね、寄ってくるね寄ってくるね見慣れないものがいっぱい。

三本足の負け物だはい見慣れないからみんな寄ってくる怖いねふっ<笑>

彼はハエに困ってますハエというか、コバエというか、ね、ナチョウには、ね、ついちゃうんですよ、ね。

あげる、お客さんとしては。あげやすいかもしれないです。<笑><笑>避難にあげるとき、ちょっと心配になっちゃう。バリバリにちぎってあげてます。はいうん、柔らかい方がおいしそう。全体的に細いで、ね、す、うん。そう。

小まつなかったんですけどあの、人間で食べるよね。はいはいはい。<笑>でもこんな細くなかったよ。やっぱり捨てる部分なんだろうね。そうだね。なな日によって変わるのはなんでなんだ。ろう。同じ時期でも。なんだろう。捨ててるお姉さん方の気分。えー、えー。でもなんだろうね。これ毎毎朝変わるとかそんなことはない。

感覚にビビっている、みんな。来てくれるな、あ、来た来た。あでも、なんか。まっすぐ来てくれない。まあ、安全にね、小松菜をあげるとできますね。<笑>ああ。今、怒る人いないですけどね。い, な い, ね い, いない。あ、でも。あの子。その三十四番の。

うん、レッドくんこれ三十三か。この子レッドくんでしょ。うん、う皆さんラ社長には何種類かいるんですよ。ね、あでも今ついてる3。三種類、四、四いて一個がほぼいないと、うん、かで超越する。そうだね。いや違う四種がいてレッド系とブルー系とブラックブラアフリカブラックがいてレッド系二種。

ブルシュがはまだいるあそこに佇んでいるオスの子は毎年大量のハエに苦しんでますそうさっきもねパタパタやってましたよ

が待ちきれいなお店でこの子たちさ、牛丼にマ松ナを使ったら、なんかすごいマ松ナがいいその時に

った小松の周りが忘れない で, でもオスはタヌギと警戒中。<笑>

ーー人間は二本足だ。ちょうど二本足。こいつ三本足。<笑>バケモンだ。<笑>なるほど。でも三本足って生まれないか、ね。なんかたまにバグって生まれそうじゃない。それもエサイに再開します。

ってうんあとはうちの昨日7890円です

なんていうんですかそこは出てるか な, 開けちゃないどういう絵が撮れるんだよ<笑>

いだろう、うん。はい、がっつりいますね。がっつり目の前におりますね。うん、バイオハザード。うん。まあ、今回い出し、行こう。はい、いや、背がでかくなったな。

お前ただおお風呂に入んないです。

もう一つの味でですないかも。か、うん、僕混ぜるよお前痛いのはいいとで首が短いの<笑>

何、ね、でしょうね。人間

いいうん、あそこなんだよな、ね。ああ。水と。あんまり日がささないから、乾かないんですよ、ね。そうなんですよね。食べてる、ね、いいなんていう。うん、ちょっとした警察映像みたいになってる。

ち、ね、ょっとした空撮映像みたいになってる、うん、はい、はいはい、続いてはメスのだけに行こうあっごめん小松菜小松菜がまあ。

はい、これは熊綱がままだありますれ、ね、皆さあメスの永園に行こう。

サクラが最いだ上かサクラかあれもう開花宣言されたんだちょっと最近ニュース見てないからわかんないんですけどはい皆様こちらはトウハームメスで構成されたメスの楽園ですそうですかねメスしかいないんですね。ね

メスかはい、いま、メメメスススししししかかおりりまままませせんんのの園に人間もも、入入す仲良くしてくてれました前、入っじゃ<笑><笑>あね。

I'm sorry.、Okay.

ますそんなに気にしてないみたいだけど全然ダメはいメスの楽園に人間のメスが侵入します武器をもたずに健康維持のためねいやぬドリンチョできるねすごいよいやここ広いんだよ

これはできないよ中の網は全部撤去したけど。あそれが

どこかから外れたか、ハ長が引っ張っちゃったかですね。よかったよかった。完了。待って。待、はい、って。何で修理。